100万回言えばよかった TBSK 毎週金曜午後10時の公式インスタグラムが1月13日までに更新。主人公を演じる井上さんと同作に出演する佐藤健さん、松山健一さんの3人が同月13日に放送される第1話を仲良くアピールする動画がアップされています。ドラマは愛する人を亡くした相場優衣、井上さん。 魂となって優位を見守る鳥の直樹佐藤さん、幽霊となった直樹とコミュニケーションを取れる魚オ城、松山さんの3人が織りなすファンタジーラブストーリーです。フォロワーからは3人の動画待っていました。楽しみ。絶対見ます。といった声が寄せられています。第1話は15分拡大版で放送。